招待どうもけんですさあ今回ご紹介する単車はですねこちらになりますはいこちらですね Z1 かと思いきや KZ900 なんです Z1 仕様になります、ね、では詳しくですねオーナーさんの方に聞いていきたいと思いますオーナーさんよろしくお願いします、はい、こんにちはこんにちはこんにちはお願いしますこの Z1 仕様の KZ900、はい、ということなんですけどこれどのくらい乗られてるの まだ1年ぐら い, です1年ぐらいこの前何か別のバイクに最初は、CBX、CB750 フォア K0 から K2, K2 からの K1CBX1000 K1 もう2台 CBX1000 は2台だから Zephard からのこれ、えー、まだなんでこのいやー ZK エンジンと 今日で川崎に帰 る,、ね、帰る先輩たちがみんなもうこの ZZ 系の、ねはいね、いや Z 系渋いっすよね本当に我慢しきゃな<笑>我慢しきゃな<笑>我慢しきゃんすか<笑> Z 渋いんですけど最近ちょっと寝上がりしてきて高いっすよね異常異常異常ですよ ね, <笑>すよね<笑>これペイントをちょっと見てもらったらわかるんですけど<笑>綺麗な火の玉ですね のの玉のオレンジの方ですかね赤じゃなくてそうですねこれはもう全部塗られたんですうんう 仕, 上か仕上げてから仕上げてから全体図ですね封盲火鍋風盲風盲入れてやってハンドルが絞りとミラーは絶ミラーですねちょっとエンジン見ていきたいんですけどこれはもう5 ア, アップとかしてなくて全部えーっとオーバーホールのオーバーサイズピストンだけああなるほどですねじゃあちょっと排気量が上がっとるぐらいですかね でキャブはもう CR? CR CR いいっすね CR はいいんですよねでもセッティング難しいんでよいや今セッティング中セッティング中ですか CR 結構シビアなんですよねセッティングは。でサイドカバーも、えー、Z1 のサイドカバーですねグロメットの位置を変えたら付けれるんですだからもう KZ の外装が付かないああもう、Z、全, 部全部も Z1 の外装で、Z1 はい、なるほどですね これリアサスは、これももう Z1 の、リアサス1のフロントリアは Z1 のものを入れられているんです、はい。リプロ、リプロ、リプロ。綺麗ですね。はい、ちょっとテール、この Z なんて言ってもですね、もうテール、めっちゃセクシーなんですよね。こっからこう見る絵が流れるラインがすんごいセクシーで、これテールとかも全部 Z1 の、Z1 な、はい、ですよね。はい もう常にこのハンドルをも絞りで。ちょっとアップに変えようかなアップに。メーターもちょっと起こして。いや、ないメーターはそのまままで。純正で、はい、じゃあフロント変化してもらいます。フロントフェンダー見てくださいこれ。メッキがめちゃめちゃ綺麗じゃないですかこれ。ピッカピカ。もう常にう磨いてらっしゃるんです。そうですねあ。あとちょっとショートタイプに変え、変えようかなとも思うんですけど。はい やっぱマフラー周りがよ汚れる、ね。<笑>はいはいはい。そうですよね。ちょっと今のところは現状このまま で,、はい、で。こちらですね、えー、ディスクブレーキになるんですけど、これ純正じゃないですよね。そうですね。ダブルディスクのフレンチカット。フレンチカット。結構ブレーキは効きます。マフラーマフラーになるんですけど、これマフラーは何というマフラーなの？これはハムス。ハムス。パムスの427。427。 ハムスの4 2 4 7液パイがだ い, い普通のサイズは38ミリはい。38なんですけどこれはちょっと大きめの427っていうのが液パイがちょっと大きめですってちょっと排気音とかもでかくなる感じでんちょっといっズボトン感じかなじはいでこちらですねエンジンガードもはまっておりますこれもめちゃめちゃ綺麗ですねサビ一つないっすね本当にこれポイントカバーとかはこれは多分ワンオフで作って やられたんじゃないですかねちょっと譲ってもらおう な,、ね、なるんですねいや僕もちょっと初めて見てあ多分純正を削って作ってあったと思うんで す, けど、えー、ですよねなんかねビートとかはよく見るんですけどねあマーシャルとかマーシャルとかです ね, ですねこれ初めて見ましたウィンカーはもう前後ろ、はい、ショートショート性能、はい、純正ウィンカーですかね Z 系のはい ZK の、はいはい、じゃあですねちょっとエンジン始動の方させていただきたいと思います キ、う、ャ、ん、ブのッテクニッグがまだ出てないので。 いや、マジ、まあ、めっちゃ見る。<笑>ああ、やっぱりもう存在感が違うから。そうですね。<笑>それともうやっぱりあの。年配の方からの話しかけられるのがやっぱ多いですね。<笑>まだこんな綺麗だったら、結構びっくりするじゃないですか。周りそうですね。前はもう本当ここまでする前は。 4本出しマフラーの、はい、フルノーマルでやっとったんでやっぱそのものはやっぱちょっとおじさん連中が声かけられることは結構あったんですねででそのノーマルからですねこの何て言うか70年代のスタイルにしたのかっていうのをお聞きしたいんですけどそれはもう先輩の影響で先輩の<笑>あ先輩はみんなもいやそこまではないんですけどやっぱもう川崎カスタムカスタ ム, スタムはい 当時はもう FX に乗られてたい最初の2つが GSX g S4 番ってことです4番ってトップガラクス J マイクス J ヤマハのヤマハの XJ 当時はもういくらぐらいだったんですか桁ぐらいだな一桁だからその頃からやっぱ CBX が 出, た出てたけどあそれはもうやっぱ昔から別格やったもんなああ CBX はも当時からも結構、うん、別格の、うん、CBX 買えん人が CSX とか XJ とか、そういうのに潜るような感じで自分的には、後ろから見た時にやっぱり2本サスでタイヤが綺麗に見えておかんちょっとバイクじゃないかなって思いますどうしてもなんか、旧車スタイルとかいやバイクっぽいですよね、一番旧車がもうフェンダー着てて、日本サスでタイヤが見えてる確かに。当時なんかこの乗ってた人 がやっぱり今でも旧車に乗られてる姿ってなんかかっこいいなと思ってま す, すね。<笑>またがった時にあーなんかしっくりきてんなーっていう感じはあるんですね。確かに小さい頃に近所の兄ちゃんたちが乗っていたバイクが CB のフォアとかレッドとかマッハとかそういうのがあったからですね。<笑>当時のですねちょっと貴重なお話を聞けてありがたいです。ありがとうございます。<笑>はい動画最後までご覧いただきありがとうございます。 今日はですねこちら Z1 仕様の KZ900 のご紹介でしたでは次回の動画でお会いしましょうありありありありありメーテルチ